はい、今日の<笑>水とバカです今日のご飯はきのこ鍋レジンジシメジヒノキそれから、えー、舞茸人参、まあ、とかねきくのが入ってますここでこれ自家製の めちおろしです。では、いただきます。今日お好きなんですけどね。うわでは。演技風がしますわ。うん。うん。うん。うん。うん。うん。 あ、wow. 確か 毎日の食事食事してますけど一人暮らしの時は何食べてたのかなって思っちゃいますね学生時代バイクが好きで あ、今日小さいですよ。そんなことで。水や汗。ちゃぶたゃしたのかな。もちろん。薄れでしたけどね。 <笑>休みのためにツーリング言ってたんですけどある日ですね1人で。 おっさ、うん、うま前、これ、冷たちしうかな。 どうがろう いつもい、い, いないし、寮に帰って、先輩に、おうちも冷めましたよって言ったんですけど、何バカなことしてんだって。 でそんなのあるのかなって思わせて毎度思いましても謎ですね。 No, no. 本当に助かりました、ね、病院強っていう方た。 酢酢は半外食べるスト ー, ーストーーで食べに行くんですよねどうしても下の真ん中に行っちゃうから端で続いながら食べないとダメなんですよね しいいじゃんそれでしょ早く入れそうじゃないんですけどねうんキノコおいしいなあ 山行くと。その子はね。たくさん入ってるんですけど。どうやら。べられるのか。全然、すみませんね。本当、浮きそうことが。多いですからね。<咳>うん。 鍋は止まるわ。 少しは少し。わあ、しかり まざまざいました。 最近、比較的なんて言うんですかね、あの、毎食、1日3回、バランスのとりあえず、食事されてるんで、とっていいですね。まあ、キャンタうのンなんじゃろうが、予想外の出来事でしたけども。 きょういながは。 人参が甘い。 まあ。 安心してあげるから。